こんばんは長野市議会議員の小泉和馬です。今日はちゃんとこんばんはと正しい挨拶ができました。進歩しています。56歳です。明日57歳になる小泉和馬でございます。青木島遊園地、子供のこと、常に常に考えている皆さんと一緒にツイキャス続けてきております。小泉でございます。まあ明日はね、いよいよね、審判の人言いますか、運命の人言いますかね。 えー、17日は小泉和さんの誕生日で会うと同時に、青木島遊園地のその名運がね、分かれるところですね。まあ、小泉和は行政不服審査請求、そして請願によって緊急に工事を差し止めていただきたいということを、えー、地元の開発区域内の方々の代理人として代わって申し上げてきた経緯がございます。皆様ご承知の通りです。 まあそれがね、どう出るかというところですけども、まあ状況はね、決して決して楽観できないですよね。まあ本当に子供たちもね、通学するときに重機なんかがガーっと入ってくる。そしてそこにね、警備員が立っている、ヘルメットをつけた、おっちゃんたちがうろうろしている、そんな光景を目の当たりにするんでしょうか。本当に。 どんな思いでそういうものを見なければならないのかってことを考えると小泉は夢から胸が痛いです。でね、この胸の痛みっていうのはね、わかる人はわかる。わかんねえやつはとことんわかんねえよね。そういうやついるじゃないですか。で、そういう人が市長だったりすると、本当に子どもたちも市民も不幸だなってことが身を待ってわかったのが今回の件ではないでしょうか。ということで画面共有していきます。 ええ。まあ本当にね。ちょっと花粉がなんか夜になってひどくなってくるのなぜ。<笑>ええー、これですね。でも土壇場に来てまたね、一つや長野地区がやらかしやがったのが独自とこれがまあ、品の前新聞デジタルが独自につかんだネタ、公園にありがとう 感謝の模造集掲げられず封じ合れた児童の気持ち、青木島遊園地問題ということで、これはまあ昨日もやりました。こういうね、ものを用意していたのに関かかわらず、青木島遊園地ずっと忘れない大好きありがとうのメッセージ。この児童センターの卒業生が考え、まあ指導員の方々と一緒に作ったんだけれども、で、これをね、 えー、先週の金曜日、おとといには、これを掲げながら、児童センターの隣の青木島遊園地でみんなで記念写真撮りましょうということだったのに、これを出そうとしたら、社会福祉協議会のとんでもねえおっちゃんたちがそんなもん出しちゃいかんと。子供にそういうのを押し付けちゃいかんと。何を押し付けたのか。感謝表現を、きちんとね、人に感謝しながら行きましょうってことを教えるのが、 なんだ押し付けなので子供たちはこれねなんでそれ写真撮るときやんなかったんだよって職員に詰め寄ったっていうじゃないですか本当にかわいそうですよねこのあのね小泉はね社教についてはナウン社教についてはいいイメージ持ってないってことを皆様にお伝えしつけていますけれども本当にね社教 おお以上にお役所的この対応を見ても分かるじゃないですかさすがに公園緑地化だって児童子供政策課だって青木島遊園地ずっと忘れないありがとう大好きだよっていうその札を掲げて記念写真撮るあそれダメって言わないっすよだってそれ憲法違反だからね表現の自由を保障しなければいけない そのことを常に常に考えながら行政を執行していかなきゃいけない市の職員にしてみれば、まあそれはやってくださいっていうか、それは私たちダメって言いませんよっていうのは普通なんだけど、社教の人たちそれやっちゃうんですよ。恐るべしですよね。本当に市の職員以上に小木原賢治独裁者の意向を受けて俺たちは動く。それが市の 主を担う公的な法人なんだそうですまあ長野市お先真っ暗じゃねえすかこんな社協他にあるんすかね長野市だけじゃねえすかねよそれで今日のニュースですが、えー、長野市社協と長野市がお詫びのコメント子どもたちが感謝の模造紙を掲げないず青木島遊園地問題ということで まあ、長野市の小木原賢治と社協がそれぞれお詫びの言葉を発したらしいです。あだけど、それもなんかいまいちだねっていう感じがするんですよね。で、この裏沢、うー、なんだろう、ごめん、春彦さんでいいのかな春彦さんごめんね、違ってたごめんね。謝罪すればいいやです問題でしょうかとてもそうは思えない。その通り。 もうこれ憲法問題ですからね。憲法規範に触れる問題ですからね。で、あと2年の辛抱、この出来事は絶対に忘れない。もう悪一万遊園地も忘れないし、この権利侵害、子供の権利を奪っていったことも忘れないと。次の市長選必ず変えなければと。この方は長野市女性市長を誕生させようということだそうですけれども。まあ、春さんもね、このことについては積極的に情報発信してる方ですよね。 で、この方の言葉をリツイートしての、えー、春彦はさんのお言葉でございます。まあ、やっぱりね、市民は絶対に忘れない。この言葉俺欲しいな。これね、子供のこの苦しみも忘れない。青木島遊園地で受けた長野市民の地辱も忘れない。この市長から受けた恥ずかしめ。そして日本全国に恥をさらした、この長野市民の恥。 絶対忘れちゃいけないと思います。<笑>で、ここは私ですけども。あ、これね。この前に、うんとね、ピンボケ謝罪の意味をねちん、きちんと皆様にお知らせしておいた方がいいですよね。でね、どういう、なんつうの、どういう取材、取材じゃない、どういう謝罪をしたんだろうかってとこですよね。 その市長なり社協なりが。あれ、これ出てこねえな。ちょっと待ってくださいね。こういうのがあるのが、もう本当に恋ちゃんの醍醐味ですよね。おい、なんでこれどうして困るんだけど。 ちょっとエヴァーノート、なんでよ。スマホであればよくスマホ、スマホのは見えるかな。あの、品生毎日新聞のね、切り抜きを見ようとしてるんですよね、今ね。うん。児童の感謝、静止陳謝ですけれども、で、小木原健二さんが何て言ったかっていうと、 えー、っと、ああ、そうじゃない。C 社協は、寺田博明会長名で15日、つまり、えー、昨日ですね。昨日、これもね、だけど、なんか8時まってから出たコメントらしいですけど、子供たちの気持ちに十分寄り添えずに対応したことを深くお詫び申し上げると陳謝するコメントを出したんだそうです。で、事業委託者の長野市も、荻原健司市長名でお詫び申し上げるとコメントしたと。 いうことです。これは、あの、事業委託っていうのは、児童センターをね、長野市が社会福祉協議会に委託して運営している。まあ、青木島遊園地もそうだということです。えー、で、で、当初はね、その新米の取材記者が、どうしてその感謝の言葉を掲げるのはいけないんだということを質問しても答える義務はないと。 もうとんでもない高圧的で権力的な対応をしていたそうなんですよ。その社協から来た<笑>指導主事の先生は。で、寺田会長コメントで、児童には遊園地の存廃については関わらせたくないという思いから今回のような対応となったとし、子供たちに寄り添った支援がさらに充実するよう全職員が一丸となって取り組むとしたんだそうですが、 まあ、このね、児童には遊園地の損泊に関わらせたくないってさ、どう思います俺はこれおかしな発言だと思いますよ。だってさ、子供たちだって、そんなものに関わりたいわけじゃないんだよ。関わりたいわけじゃないけれども、関わらせたのは誰なんですか大人じゃないですか。 子供たちが関わりたい、関わりたい、廃止、反対、関わりたいなんて思っていないですよ。俺だと思ってないよ、そんな廃止、反対なんて。なんでやんなきゃいけないのかと。なんで遊園地そんなに簡単に廃止しちゃいけないよと。当たり前のことをなんで言い続けなきゃいけないのかで子供たちに関わらせたくないんだったら、公園残してくれよ。 そうすれば遊園地の存続だ廃止だなんてことを子供はそんな嫌な話ね、大人の漏れ聞こえる声を聞く必要もないんですよ。子供の成長にとって、子供の心にとってよろしくない要素を吹き込んでいるのは誰なんですか大人の側じゃないですか何を綺麗事言ってるんですかそんなね、 遊園地の損搬に関わらせたくないなんていうのは、本当にピンボケですよね。そういった今までの事情からしても、全く意味不明。だし、存続廃止になんで子供が関わっちゃけないんだだって、当事者じゃないですか。お前ら子供、廃止のこと言うな。こっちに来るな。メッセージ、掲げるな。 大人にアピールするなと。写真撮るときはアピールするなと。とんでもない話ですよ。憲法の認めた表現の自由を何だと思ってんですか検閲ですからね。社会福祉協議会っていうのは、まあ、自治体とかね、普通地方公共団体とは違うけれども、でも、 法廷の機関ですよね。法廷の法人ですよ。それが、こんな表現活動に介在してきて、やらせないっていうのは、憲法違反も甚だしいです。本当にこの一時をもってしてもね、日本、あの、長野市の社会福祉協議会は、解体に値すると思いますね。この、児童には遊園地の損壊に関わらせたくないという、 釈明。全く釈明にもなっていない。かえって、おかしいじゃねえかと。お前言ったことますますおかしいじゃねえかと。まあ、小泉の怒りに<笑>、油を注ぐようなもんですよ。だみんなだっておかしいと思ったと思うよ。子供には遊園地の損搬に関わらせたくない。はぁ関わらせたく、関わらせてるのはどっちなんだよ。子供は関わりたくないんだよ。そんな汚い話ね、抜きにして遊園地でただただ遊びたいんだよ。 関わせるのどっちなんですかありがとうって出さなきゃいけなくしたの誰なんですかまだね荻原健治を困らせたくなかったから子供にそういうメッセージ出させなかったっていうのそういう正直なことを言えばいいじゃないですかそれは間違ってましたって言えばいいじゃないですか今頃になってはこれはかえって荻原健治にとってよろしくなかったなっつうんでなんだかよくわかんないけど謝っとけとなんだかよくわかんない理由でも出しとけと。 本当に困っちゃうよね。こんな社協だと。こんな大人たちだと。長野市の丁太郎君見て子供はどう育てばいいんですかどうやってまっすぐ育てばいいんですかって、小泉さんは今日もお怒りです。だって画面共有戻しますね。えー、公園廃止工事停止して子供に詫びろと。小泉一馬の主張であります。 え、青木島遊園地ありがとうの横断幕をかけて写真を撮り直す機会を与えるべきだと。そうじゃなきゃ表現の自由は回復できないじゃないですか。子供たちの表現の自由をこんだけ傷つけておいて、それを回復しなくていいんですか回復させるべきですよね。お前ら、あの、横断幕掲げられなかったけど、悪かったな。ごめんな。ごめんで済ませてくれな。じゃあ済まないですよ。表現の自由のことだけにね。 もう一度きちんとやり直させる。子供たちに、青木島遊園地の感謝の表明、メッセージを出させる。そういう機会を与えるべきですよ。<笑>それが本当の、あ、悪かった子供たち。大人たちは最後の最後まで何君たちに迷惑かけてんだっていう気持ちがあるならねで。工事一日つ日止めてだって、そうするべきであって、それこそが弱き人、被害者への 誠意ってもんじゃねえすか別に金払えとかね。子供に飴玉しゃぶらせるとかそういうこと言ってんじゃないんですよ。表現の自由、犯されたんだからこれを回復すると。子供の権利侵害をきちんと回復すると。それをやらなければ、行政として反省してるとかさ、一丸となって取り組むとかさ、そんなこと言ったって薄っぺらいよね。 嘘っぱちだと子供だって見抜くと思いますよ。感謝のせいして、は原市長と社会福祉協議会の会長にお詫びのコメントを出してますがってハルさんも言ってますが、その程度で済むと思っていて、思っているっていうのはやっぱりおかしいっていうことですよね。謝り済むって問題じゃないですよ、これ、本当に。検閲ですからね。憲法違反ですからね。 まあだけどさ、本当に、なんでこんな長野市になっちゃったのいつからこんな長野市になっちゃったのいつからこんな息苦しい、いいこと見えないような長野市になっちゃったんですか誰がさせたんですかまあ、小泉あいつはね、やってることが、やり方がちょっとやりすぎじゃねえかとかいう人いるじゃないですか。これでもやりすぎなんですか 子供たちに言いたいことも言わせない。ありがとうの一言も言わせない。愛着あって遊んでた場所に対してありがとう大好きだよって言わせない。憲法違反ですよ。自由を子供たちに認めないってことですよ。ようこさん、こんばんはひどいですねって書いてくれました。 子供の生活にとっても関わるものですよね。公園の存在は。そういうことを言う人がいなくなったら地方議会は終わりです。あ、これ俺<笑>ありがとうございます。で、スキャロッサンさんは、社協は日産キャラバンの金額見積もりをもとにトヨタハイエースの入札をする団体。これどういうことなんだろう日産キャラバンの金額見積もりをもとにトヨタハイエースの入札をする団体ですか今度よく、今度よく聞かせてください、スキャロッサンさん。なんか、社協のこと詳しいね。<笑> っていうわけでございます。ちょっとね、また画面共有戻していきますね。まあ、だけど本当にどうするかね、明日ね。もう子供たちの権利侵害を回復させる、つまり、その、青木島41ありがとうの掲げて写真撮り直すっても、明日8時半には工事入るでしょ。で、その時までに、 小泉だって、抗議する時間もないじゃんね。八位判定。なんでそんなに急ぐのふざけんなってことですよね。八位判定。八位判定に出ました。小木原検事、電話口に出せって言ったら出てくれるかや。ほんとにまったくなー。んなとこばっかりさ、ちゃきちゃき段取り役、進めやがってさ、権利侵害と子供たちを泣かす仕事ばっかり。どうなってんだ今の長野市って。 本当に思いますよ。さて、これはですね、小泉がやっていることと関連することなんですが、あの、し、あの、審査請求ってやったんですね。行政服、行政服審査請求ですよ。で、それに対して文書が返ってきたと。早いですね。で、4月13日に出して、4月の14日には返ってきちゃいました。早すぎる。 で、執行停止申し立てに対する決定についてということで、えー、4月13日付を持った沖島遊園地廃止処分に所要の工事等の、を直ちに停止する。ね。明日、工事するの。停止してくださいっていうことを求めた。緊急的にね。求めた小泉が代理人となっている、この2名の方のね、審査請求。 については、えー、その執行を停止しない。工事やれよとやる気満々ですっていうことでございます。あ、困っちゃうね。うわ、よーさんまた何か書いてくれて、市長はただの傀儡なんでしょうね。そうです。<笑>え儡、ー、傀 儡, 傀儡じゃあ、誰が操やつってんだ。小宮田検知何も知らない。何も考えてなさそう。そうだね。あのー、まあ、市の職員とかの傀儡なのかもしれないです。まあ、軽いよね。<笑> 行政副審査請求ですよ、陽子さん。大沖木島遊園地は借地であって、令和4年3月30日をもって合意解除をしており、この4年3月30日持って合意解除してるっていうの、これ初めて聞いたけど、こんなの出てきたんかや。長野市は令和5年4月30日までに土地の現状回復をし、土地所有者に返却する。 義務が生じていると、うん。そのため執行停止した場合は契約不履行となり、土地所有者の財産権の侵害が生じることと考案すると、執行停止の必要性は認められない。認められないってさ、あなたさ、これ、おかしいのは、執行停止のことについて、その不利益の方ばっかり言ってますが、一方で主張している 子供たちの権利侵害とか、あるいは地元の州の権利侵害とか、そういうの不可逆的な損失、損害受けることについて、全く何にも考えてないですよね。全く何にも研究してないよね。俺たちやるって決めたんだからやるんだよって言ってるだけですよ。まあまあ、ひどい話でございます。 副市長はどうなったんですかその人が影響してるか、うん、どうなんだろうね。まあ今のね、副市長は、えー、っと、長野市役所生抜きの人と、それから、どこだっけどっか、中央の館長から来た若い人がやってるんですよね。まあ、だけど、この問題扱ってるのは生抜きの副市長の方らしいですけれども、 その方も、そうね。その方もいまいちなんだよね。あの、この人が部長をやってるような時も、こんな話あったんですよ。まだ、借地期間十分残ってんのにね。あの、廃止して返しちゃいます。それは、その時はね、地主が返せって言ったから、ほいほい返しましょうっていう話でしたよ。とんでもないよね。その、何のために契約してんだっていうの 契約してるっていうのは、長野市の事業のために、長野市の権利を保護するための契約ですよね。まあもちろん、契約の相手方の権利も保護するための契約であるけれども、ただ長野市は、人事の言 う, うことを聞くんじゃなくて、聞くんじゃなくてっていうか、長野市がそこで事業をやるために借地してたわけですよ。この場合は借りたサラダパークっていう、う市民農園ですけどね。 で、あと2年もその時、借地期間が残ったとに、いや、地主が返せって言ったから返さなきゃしょうがないんです。返さなきゃしょうがないじゃないだって2年期間残してるのになんでなのいや、返せって言ってんさっぱりわかんなかったよね。そういうこと言ってたのが今の副市長ですよ。だからこ、借地についてね、<笑>な、何を考えてんのかよくわかんないよね。その借地してるものを返せって言われたら返さなきゃいかん。それでなんか不都合がね、 なんかよくわかんない行政がめんどくさいような事件が起きたら借地返還して 返, さ返して返還してなんだ解決に至るそういうマインドなのかななんかよくわかんないよね。さて明日ですけれどもうんとねまあ小泉さんはえー、青木島遊園地に行こうと思います。 8時半からね、工事なんですけど、まあ8時ぐらいに行こうかなと。今子供たちもね、通るからさ、そこで子供たちのためにね、声を上げてる大人もいるんだよってところをお見せしたいうーん、このうるさいから公園潰しの工事やめでって、これね、これ掲げたい<笑>。 これ子供にはちょっとわかんないかもしれないね。うるさいからって、うるさいからなのって、<笑>うるさいからじゃないよ。本当は君たちの権利を守りたいからやるんだよ。やるんだけれども。あのー、よと。これもね、もう作って持っていきたいなと思ってますよ。これから頑張って夜べして<笑>こさえますけれども。青木島遊園地、ずっと忘れない、大好き、ありがとう。と君たちが掲げられなかったこの言葉を、 明日、オレンジのおっちゃんが掲げるから<笑>、それに免じて、少しは気を晴らしていただきたい。そんなじゃ君たちのね、無念さ。理不尽さに対する怒りとかね、悲しみとかそういうのは、全部は消えないかもしれないけども、まあ、ね、ほんの少しでも気持ちが軽くなってくれりゃな、と思いますよ。で、なんでね、こんなこと俺が考えなきゃいけないの こういうことを考えなきゃいけないのは、荻原健治とか、あの、長野市の部長よりやばっている社協の人たちじゃないですか。だけど、その人たちはそういうこと考えつかないんですよ。考えつく大人がやってやんなきゃね、本当に子供たちがかわいそうだと思いますよ。 まあ明日小泉はどうせ暇だから<笑>行きますけど、皆さんはね、お仕事あるじゃないですか、月曜日だから。だけど、俺は今日は仕事が空いてるとかさ、もう俺はもうリタイアしたから仕事は行かないとかさ、あとはまあ、割と自由が利く仕事だからっていう人は、どうかな、青木島遊園地に来て、遊園地が潰されていく様をね、見ていただきたい。 長野市が子供に対してやっていることを見ていただきたい。俺も見に行きますよ。俺はね、やっぱりね、目を背けちゃいかないことだと思う。まあ、動画も撮ろうと思う。いかにひどいことがね、行われているのかということをきちんと記録して、皆様に発信していく。鬼原検事も、社協も、子供政策課も、 公園緑地下もそんなことやんねえじゃないですか。検証が必要だっつったってそんなことやりませんよ。検証いつやん、どうやってやんのかもわかんねえんだから。やる人が一人はいなきゃいけないじゃないですか。ま、明日ね、ちょっとね、雨が降るかもしれないみたいな。 天気予報だから、それがちょっと心配だからね。<笑>あの、プラカはラミネートしていかなきゃいけないな、とか、小泉一馬考え中でございます。えー、他のことがあるのではないでしょうか。何か立てるとかだと、そういう理解が変わってるのかも、横さんですね。うん、どうなんでしょうね。あの、そういうものはないと俺は思ってますけれども、そういうことがあるとしたら、うーん、どうなんですかね。 まあ、地主さんはね、基本的にいい人なんですよ。あのー、地主さんもね、長野市役所に振り回されて困ってる側だと思うんですよね。いやー、ま、ったくね。どうなってしまうんでしょう、これからの日本。これからの長野市。少し今日は時間余っちゃったね。<笑> 新米の記事、新米の記事の新米の記事でも読みましょうか。3分ぐらい残ってるから。うんとね、うん。今日のね、品前新聞、声の力ですよ、児童の感謝、誠実陳謝。公演廃止めぐり、長野市社協とし、長野市が4月末までの廃止を決めた同社、青木島内大塚の公園、青木島遊園地をめぐり、 児童センターの子どもたちが記念撮影の際に感謝の気持ちを記した模造紙を掲げることを C 社会福祉協議会職員が一方的に制した問題で C 社協は15日、寺田博明会長名で子どもたちの気持ちに十分寄り添えずに対応したことを深くお詫び申し上げると陳謝するコメントを出した。<笑>えー、事業委託者の長野市も宮原県立長名でお詫び申し上げるとコメントしたと。 記念撮影は子供たちが公園を利用できる最後の日だった今月14日。もう最後の日だったのにね。小学1、年の約80人が公園への感謝を書いた模造紙を掲げて記念写真を撮る予定だった。だが、新社教の指導主事が模造紙を掲げるのを制止。本詞声の力、声地下取材班が理由などを尋ねると、答える義務はないとした。答える義務はないじゃねえだろ。う。憲法違反やってんだぞ。 寺田会長はコメントで、児童には遊園地の存泊については関わらせたくないという思いから今回のような対応となった。関わらせたくないのは子供たちのことを考えてじゃなくて大人たちの都合を考えてのことですよね。えっとし、子供たちと寄り添った支援がさらに充実するよう全職員が一丸となって取り組む。まあ、薄っぺな言葉ですね。とした。えー、小木原市長はコメントで記念撮影の職員の対応について 児童や保護者に不快な思いを与えたことに、事業委託者としてお詫びを申し上げる。まあ、不快な思いさせてるのは、社協だけじゃないけどな、お鬼原くん。と、陳謝。その上で子どもたちの主体性を尊重することを第一に考えるべきであったと考えている。お前もだよ、と。死<笑>社協の、えー、庭山徹事務局長兼総務課長は取材に、職員が模造師を掲げるのを制した、 理由などについて、まだ本人に細かい点まで聞けていない。